さて続いてはこのコーナー勝ち取れギャンブル優等生 は, いはい今回は非常にシンプルなゲームだそうですがとりあえず説明読みますね皆さんにはいわゆるインディアンポーカーをしてナンバーワンギャンブラーを決めていただきます ゲーム開始時にディーラーが皆さんにトランプを1枚ずつ配ります自分で自分のカードの絵柄を見ないようにトランプを額の前に掲げてくださいディーラーの合図で今のカードで勝負するかゲームを降りるかを選択してもらいます勝負した人の中でカードに書いてある数字が一番大きい人が勝ち残りは負けとなります各自持ち点を6点持っており勝負に勝つとプラスマイナス 0点勝負に負けるとマイナス2点、うん、勝負を降りるとマイナス1点。 勝負に入るまでは皆さんは自由に会話していただいて結構なので数字の大きい相手を勝負から下ろすもよし弱い相手を煽って勝負させてもよし心理戦で勝利をもぎ取ってくださいでこれを3回やって最終的に持ち点が最も多く残っていた人が優勝となりま す,、はい、すごいでは早速配りましょうか。れました、はい いいではすごいですね。 突突然然か何下手始まっここういうこかっいういと、え、て、ー、<笑>でもユキも強いよねあ ね, す, ねすごい強いよね。あねうん<笑> いやでも英語は強いから英語が 強, 強, 強いか ら, いい、ね、いからえでもさ英語が強いでも本当にいいの英語が強いルールで本当に合ってる<笑>今実はねルールを確認したいんですよ<笑>英語強いですよ英語が強 い, 強いっていうことでいいのそっかでもこれは<笑>いやば や, いやあんまり言うなあんまり言うな終了の ー, <笑>どうしようのー<笑>まだ何も<笑><笑>では皆さん準備はいいですかどうしよう勝てるかなこれなら勝てる気がしてきたカードを下ろしてください いいいやなんか今行けるる気がすすり、ねね、で勝負しましょうーーでははははに入ここれれ英語は強弱という、えー、ことは今回はクワちゃんですね。<音楽>えーえー 二回戦にフェアリーさんに分かてると思った。<笑>エースが一番強いかと勘違いしてたああ、だから、英語の。そういうパティンあるじゃない。ういうエースは一番弱いです、うん。ちょっとその辺の説明が足りなかったですね、うん。エースが一番弱くて、十、う、三、んうん、が一番強 い, 強い。では、はい。<笑>はい。それでは、スタートー。はい。あれ、さっきから。ああ、なんだろう。なるほど。あれ はい、フェアリーさんは、あんまりその勝負っていう感じじゃないですよ、そのカードは<笑>あんまり<笑>指か、あんまり勝負って感じじゃないですよ勝負って感じじゃないで<笑>それはねっすわ言うてもね、ク、う、ワ、ん、ちゃんもそんなに勝負ってカードじゃないよ さ, さっきもそんなこと言って、強かったじゃないです、ね、かねどうされないんだからこれはどうなんですかお二人ともやっぱ勝負する感じ<笑><笑> い や, いやういう勝負する感じじゃないよそれじじ。全然勝負する感じじゃない。いや騙してるんですよ。いやそうだけ<笑>待って待ってでもさ私をでもさ私は騙してるな。<笑>私はやめた方がいいって。でもやっぱフェアリー強いね。強い、ねうん、本当に。あさっきこのこのテンション弱かった。私は私は。はい終了。ね私は。コ<笑>ちゃんやめた方がいい。コちゃんやめた方がいい。やめた方がいい。やめた方がいい。はい、強いでしょ。<笑>強い。 困らない絶対やめたほんのされないんだから<笑>私だってどうもされないんだからね<笑>でもそうでよ、ねそうはい、折れる人はカードを下ろしてください誰もみんな強気だ<笑><笑>みんな強気だゲーム成立してるゲーム成立してない気がする<笑>それでは勝負に入ります、はい、<笑>オープンいーはい。 何が勝負にぶかれてないんだよ。これ、あれっすね、駆け引きが全くないんだよ。割と騙すことに慣れてないんだよね。<笑>はい、で、今回はフェアリーの今勝ちですね。なので、今、フワちゃんとフェアリーが同点ですね。四、うん、ポ, ポイント、四ポイント。で、意識が、うん、えっと、二ポイントですね。どんどん減るから、ね。どん、ね、どん減っていからね。や、やべえ。 確<笑>かに。はい、<笑>あの、なんかほら、普通の元さん。さっきの四二四なんだって、ユキ、き、多分次、降りれないですね。あ、そうか。ちょっと降りると、この一になっちゃうから、かはい、いや、じゃ、あこれが。きっとガンピーが2 <笑>ー<プ><笑>。信じて。では、ゲームスタート。いーはーい。<笑><笑> いる人はカードを降ろしてください。買え<笑>、はい、そうなります よ,、ねそうなりますよね。待っておりか。はい。ではオープン。<笑>はい、いやこんなじゃないってはい。今回はヨッキーの勝ちとなります。 負けたとなると、だだユッキーが駆け引きをしなかったので、<笑> 2人とも降りちゃいましたからね。そあそっっか降りちゃったんだ、はい、でなのでな、ポイントではクワちゃんが3点、フェアリーが3 点, 点、ユッキーが勝ちだったので、そのまま 2, 2点。な, なん で, <笑><笑>な<ん>で<笑> もう一回やりましょうかもう一回せっかくなのでド、はい、ラマチックにお願いします、はい、駆け引きしてくださいもう今別にここにする意味なかったですからね<笑>無駄な戦 い, では<笑>いそれではゲームスタート第2決まる、はい、さ, あはさあどうだ<笑><笑>またよくなったなみんな<笑>みんな良くなったな、ね、<笑>いやいやでもこれ負ける気がしません 負けしませのななななななのえ、そのそそそれれれれれでははよはよよよ<笑>これここもういいいいいいい、いいいいや、待ってんとにたたね、けけるよこれける、うん、降りり方ががいい勝負だから 数字数字数字だって私何しても降りられないじゃないですかあ<笑>そうだねから2人が降りたらもう同点同点ぞ点<笑>ルールが悪いよ<笑>ルールが悪い<笑>逆転の目が薄すぎる俺これは俺 はい、ズアリさんの勝利ですね<笑>。<笑> 点数ですが、クワちゃんが一点、ユッキーが零 点, なフェアリーが点、なくなった、がな三点です。ありがとうございます。はい。ということで優勝はフェアリーとなります。えー、ーこんな言っ、はい、てやろうか見たことない。はい、<笑>本当だこれは何だなんはい。優勝者のフェアリーには番組から商品をプレゼントします。待ってなんだ。やだ。はい、やだいやちょっと大事っ。退治や、ね。 お金ですわー<笑>かけお金ですわいだ疲れましたね以 上,、はい以上<笑>えー、勝ち取れギャンブル優等生のコーナーでした。<笑>